皆さんこんにちは浅田スクールですこの動画では動詞の可能形について勉強していきましょう可能なことを話す方法は2つあります一つは「辞書形プラスことができる」英語を話すことができます泳ぐことができますでもこれらの表現は少し長いですね 可能形を使えば、これらの表現を短く話すことができます。それでは可能形の作り方を見ていきましょう。まず、3グループの動詞の可能形です。来るは来られる、するはできるに変えます。来ると来られるは同じ漢字を使いますが、 発音が子に変わります。次に、2グループの動詞の可能形です。2グループの動詞は、まずるを取ります。そしてられるをつけます。寝るは寝られる。見るは見られる。食べるは食べられるとなります。 次に1グループの動詞のの可能形です。1グループの動詞はまず最後の母音を「う」から「え」に変えますそして「る」をつけます「読む」は「読める」「買う」は買える「買える」「帰る」は「帰れる」となります復習しましょう。 3グループ来るは来られるするはできる2グループはるをられるに変えます1グループはうをえに変えてからるをつけます可能形は2グループの動詞として活用します また、辞書形プラスことができるの前では、助詞をを使いますが、可能形の前では助詞がを使います。英語を話すことができます。英語が話せます。また、会話では、られるかららがなくなって、れると話すことも多いので、覚えておきましょう。食べれません。 寝れませんでした。この動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。この動画のスライドを浅田スクールの Instagram からもう一度見ることができます。ぜひ Instagram を見ながら復習してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。浅田スクールでした。